はいということで今回もニューポケモンスナップをやっていきますで今日はああああ前回マナティーを見つけることができたのでただく海はもうないでしょうでここでメ、えー、がうまく使うんじゃううん海はないけど てないから、博士がシールもらってないの。あやみの。もらってないっけ、シール、うん。シールもらったのは。シールって何。え、わかんない、シール。とに貼られるシール。コンプリートしてないけど。え、こセレビーがいたけど、セレビ。セ, ーセレビ。セレビを取って。マナティー。 どっかにいるかな。ジラーチ、ジラーチが、ど、あ、どっちか。ここにいて。氷系の。ポケモンと。水系のポケモンと。そうなんだ。地面とか岩とか。 最近ここやってない気がする。マックスになってからやってない気がする最近マックスになったんだよだからマックスになってからやってない気がする最近じゃないでしょ、うん、なんかプテラとさあれ爆ンがなんかめちうところあったよ張単ポリンク 海の方見てよや。あ、あのあれが動いてる猫みたいな。うん、右側のあの。あれ。猫。<笑>猫ではない。今まで全然動いてなかった。 ゴロンこばうん、うん、でそれはもう取ったんじゃなかった 微妙なやつ、yeah! OK! あー気持ちいい短いんだよねもうちょっと火わーっ吹いて入ってまだ先だ よ, 中, だよ、うん、中出た後じゃねリザードンじゃんわかんない ウィザードンじゃない方でいいんじゃない。なんでサーチしないの。なんか。な, いなんかリンゴ。でさ。ガチガラスの方に近づけてみて。もう飾り取っといて。 それだって落としても。落ちないか。ええ、だって何回も落としてるよ。影影可愛いな バッグが 滝, を滝のです、ね、ああゴールだよ<笑><笑>あっ何回 いいんじゃないリザードあっ正面だったのにあリザードリザード諦めたの終わるんじゃない って。 ダニア負けるでしょシ、えーテーバーさんじゃんえ、これ大きさ勝つでしょうあ、いいんじゃないこれ本当だけど 3のやつだけ見て3の星3だけでこれだうんまあ、ね、うん目つぶってるんだね転がる時ね 正面のやつあったでしょ。あれ、そう一番最後のやつよかったよ。うん。全身映ってるしさ。ああ、5もいい、ね。ああ、でも。 これで言われたんでね。なんかいいね、うん。後ろなんですけど。けいや、お尻あえて。これ滝登りしてるもん。落ちた瞬間だよね。落ちてる瞬間だよ。こっちも落ちてるよね。わかんないし。そっちはよく見てなかったよ。このなんだろう。何でしたのか？うんうん 目をつぶってる方がなんかポーズ的に取れそうだ、ね、さていいねこれはいったべあれあれさえもいかないじゃあく全身映ってんのにどうかなダメ 私そっちの方がちゃんと映ってるもんいやいねこれは意外に僅差なのにこのままは更新でしょうあんな顔はっきりないよりだいい飛ばしたかいだったいいんじゃないポーズあっポーズが高いだ火吹いてるところか いいね。なに。向き。僕更新してるのに向きだけでダメだったんだ。いいね。なんで大きさはいっぱ い, いったで。たポーズ。一緒じゃん。<笑>ベストタイミング。れポーズ、あ、ポーズ高い。 いい、ね、これいっぽに負けた。 だから横の方が取れるって言ってんじゃん琥珀も取った気がするんだけど琥珀はい、あやちゃんどうし、どこやればいいなよしあれいいらしいよあゴロン どこやればいいうん洞窟洞窟メイヤ最後<笑>あアウラム塔あんまやってなくな、ね、いやってないやってないけど意外にレベルは三まで来てる ラーチいるからねあななにに今上上いいたたたたラーチってだ っ, け待ってなんか今上に飛んんだか飛でたよね見た見たけどういいこれは…おあ新しい発見があ あなたがなんかいろいろ言うから。私からやり直しちゃここにリンゴ投げると。あれが全部散る。だっけ。ネイティ。ネイティなんかもっと広い。広く入れるあ。なにこれ。あ、う、そう。黄色い。あ、この森。 に飛んでた、なんだろうな。あ、もう最初からそっちにいる。あうん、何が起こるか分かない。んあ、クリアなんか。あー、来たー。あー、はみ出しちゃった。 次左側の井戸に無限コロモリおぼなきびっくりしたそんな急に出てくるまあ、はい、もういい 左に何か似てる取ってこれなんかいつもと全然違ういつもあのシンボラーがさなんか攻撃してくるのにあなんかいっぱい出したらなんかありそうじゃないこれこの森あのハートのところにマークについてるんでしょなるほど あ、ああ、いいじゃん、正面ああリンゴか何だ こ, こに塗ってもなめ う, うん。 やってないあ、かわいい、はい、なんかヒントじゃないこの形人形違うかなう<笑><笑><笑><笑>この爪痕もまだね謎のままだからななんか奥にいたあ、来たなんか来た なしいね、あなんかいる？誰？アブソルか。あ、あ、なんかやってる？あオンバント喧嘩する？こいこい。うん。 だっけよしあれこれ森ってどうやっていくんだっけん森。これはもう違う。 全部光らすと、あそこが上に光が出るだけじゃあなしも怒らないのか、うん、あー、ホールにどうだった森って洞窟飛んでたやつと 何, かう何だと玄関のとこだっけ飛んでたのって。飛んでたのシンボラ最初に飛んでたのロボットっぽいから、ね、岩い今 の, 岩の ゴ, ゴルーグじゃないゴルーグ飛ぶの分かんない。なんかそんな感じに見えた。うん、どう人間じゃんあっ あ,、まあ正面に人間。あっ、ほんとだ。 全部一なんだ。じゃあ一番大きくてどっちだと思う？三。あ, 3? あれ新しくない。一。一だよね。三もあるけど。 その閉じてるのダメ。ダメって聞いてるね。閉じ十度とどっち？てかこれ？八は。八は切れてんのよ。まあ、中心だからね。うん、いいんだけど窓、まあ、いいねって言われたのがあるんだね。 ほら、衣類が壁に貼り付いてるあれ絶対何回やるよやろうこの後。これ？三匹飛ばしたでしょ？三、うん、匹こう壁にくっついてんだよ。この壁になんか模様がいっぱいあるのよ。三、えー、匹こ匹引ぐらい飛ばしたよ。え、三回でけ？何回やればいいんだろう。一回ぐらいやればいいから。 ラッキー逆に起きてる姿撮ってないんだ。起きているけど、ね。最初に刺さっていたときやれシャッシャッと取ればよかった。うん、ああ取んなかったっけななんかに反応どうしよう。ねえこんな可愛いのに。 群れのやつ。何が違うのこのに。食べてんの。え食べてんの群れ、ね。なん で, なんでえどっちがいい。ボウが良かっ初じゃないんだこれ。 ばば一一気気ににいけるよてたいいるるるんてあ、ななな大きさはバッチリ、うんいいね、ジラーチもう見えなくよなか立体化してんじゃんあれ初うん。 いいねこれはあーやっぱ大きさ切れた、ね、でもポーズが全然いいんだだってめっちゃ近いところでやってくるじゃんいいね ろ何だいい、ね、お何、マイナスト点は右肩、だ肩、左肩、い肩、左肩、左肩、左肩、左肩、左肩、左肩、左肩、左肩、切れてるからあれかいいねナイスタイミングンはい、 えー、こっちのどいい、えーいいね、うかな何のここ10回ぐらい<笑> ということで今回はここまで